阿蘇市の波の支所の新築工事が終わり、令和元年8月5日、新庁舎前で開所式が行われました。熊本地震発生まで使われていた古い波の庁舎は、合併前の波の村が昭和38年に鉄筋コンクリート2階建ての村役場を建設していました。旧庁舎の波の支所は、 建築から50年以上経過して老朽化していることや、4年前の熊本地震で壁にひび割れができるなどの被害を受け、波の保健福祉センターに支所業務を移していました。新しい支所庁舎は、波の保健福祉センターに隣接した場所に、総事業費およそ1億9460万円で新築されたものです。建物は平屋建てで、 木の香りが感じられるように、県産木材がふんだんに使われ、ユニバーサルデザインが取り入れられ、室内はバリアフリーとなっています。会所式は、新庁舎入り口前で、市の関係者や住民らおよそ70人が参列して行われ、佐藤市長や住民の代表らがテープカットを行い、新庁舎の会所を祝いました。 新庁舎での業務が始まると、早速近くの住民が師匠を訪れて書類を提出していました。